それでは発表を始めさせていただきます。池田大史さんです。拍手でお迎えください。では、よろしくお願いいたします。えっと、今日のタイトルは、えっと、パイソンライバル。開発における失敗談。開発者に選ばれるライバルを作るために必要なことということで、池田が発表します。 でえっと、自己紹介ですが、えっと、名前は池田大志と申します。で略歴は、えっと、このようになっていまして、今日のえっの、と、発表の内容に関しては、えっと、個人開発者としての取り組みについてあのお話したいと思いますで。どういったことをこれまで 行, な行ってきたかというと、単語分割品質タグ付けライブラリーのなぎさというものを開発していたり、あと、携帯素解析を比較するライブラリー、トイロというのを開発しています。あと 今日の PyConJP、えっと、の発表は、えっと、2年ぶりの4回目で、えっと、個人開発者としては作ったライブラリを PyCon などで、えっと、発表していますで、えっと。今日の発表についてですが、えっと、これまであの自分自身の中で、えっと、いろいろライブラリ開発に取り組んできてどうやったら作ったライブラリを開発者に使ってもらえるかというところでいろいろ工夫したことがあるのでそういった工夫点というのを説明して 工夫したんだけれども、その工夫したけれども、改善すべきだったこともいろいろあるので、そういったことを次に説明しようかと思います。で、その後に、開発者に選ばれるライブラリというのはどういう傾向があるのかという分析した内容もえっと最後にえっと発表したいと思います。で、想定する聞き手としましては、現在、Python ライブラリの開発に取り組んでいる人だったり、これからあの Python のライブラリ開発に挑戦したい人を、えっと えっと、想定していますあとはどういったライブラリーが多くの開発者に利用されているかというような情報について知りたい人をえっと想定してお話したいと思います。で、えっと、今日の発表の目的なんですけれども、えっと、私自身のライブラリー開発における失敗談というのを共有することでその今後のライブラリー開発の参考となるような情報をえっと皆さんに提供できればなと思って発表したいと思います。 で最初に、えっと、話す内容は渚さに関する内容でその作ったライバリーなぎさっていうのがどういうものかっていうのを、まあ、最初に説明してその次にどういった工夫をして開発者に使ってもらうかという工夫点を2番目に説明して3番目にそうしたんだけれども改善すべき だ, だったことはどういうことかっていうのを説明しますその次に他のライバリーに関する内容で今回あの発表に、えっと、発表するっと発表 とということであの日本語言語処理のライブラリーをあのいくつか集めてその中でどういったライブラリーが開発者に選ばれているかというところを分析しましたでそこで選ばれているライブラリーと渚を比較することによってどういったその開発者に選ばれるライブラリーはどういった傾向があるかというところを分析したのでそういった開発の参考となる情報を今日お伝えできればいいなと思っています。 で目次はえっとこのようになっていて早速、なぎさというライブラリについてあのご紹介したいと思います。なぎとはというところなんですけれどもえっと最初に PIP インストール渚のみで利用可能な言語 C ライブラリでちょっと古いんですけどバイディレクショナル LSTM で単語ムーカスと品種タグ付けをできるような機能を提供しています。であととユニコードと後処理機能を 品種フィリターの後処理機能を標準で、えっと、搭載していま す, です開発方針としてはシンプルで使いやすいツールを目指して開発を行っています。で想定ユーザーとしてはこれから自然言語処理を始めようと考えている Python ユーザーの方に使ってもらえればいいかなと思って作っています。で、ぎさの利点に関しては、えっと、まず最初に2行のコードで単語分割と品種タグ付けが利用可能というところで。 インポートさをした後に渚さタギングでテキストを入れてあげるともうそのまま出力として単語列と品詞列が、えっと、取得できるような簡単に言語解析ができるような機能を提供しています。であとユーザー自身の追加が容易ということで、まあ、よくあるあの自然言語処理の、えっと、困っている点としてこの単語はひ単語にしてほしいみたいなあの 要望があったりするのでそういった単語をこのシングルワードリストに入れておくとこの単語は1単語として分割してその後の品種付与っていうのは渚ぎさがあの文脈を見て当ててくれるのでユ ー, ザーのユーザー自社の追加が簡単というような利点があります。あと渚バートというトランスフォーマーベースのモデルが使えるんですけれども類似ライブラリと比較したユーザー数の違いなんですけど渚ぎっていうのは 例えば、えっと、巣立ちだったりあと、メカ部系の Python ライブラリーと比較して1桁ユーザー数が少ないような現状で、えっと、ここではダウンロード数というのは、えっと、月間とトータルのダウンロード数ピップインストールのこれ回数なんですけれども、えっと、やっぱり1桁巣立ち、メカ部系のライブラリーと比較して少ないあと GitHub のユーズドパイリトジプリというのもあるんですけれどもそれとも比較しても やっぱり一桁少ないようなな状況でなんでこのようなユーザー数の差が生じたかというような原因を考えて本内容ではその内容というのを失敗談ととしして共有したいと思い思ますで最初に少なからずなぎさもあの使っていただいている方がいるのでそういった方々にどうやってライブラリを利用してもらうかというところで工夫したことについて最初、えっと、お話ししたいと思います。 最初あのどういったことをしたかというと、まあ、最初は研究室の同期だったり会社の同期に使ってもらうことが多かったんですけれどもやっぱそれだけでは足りず4年前の PyConJP2018 のポスター発表に参加しましたでそこで Python 利用者をターゲットに、えっと、言語処理ライブラリを、まあ、このように紹介して 普段言語処理を行わない開発者のウェブ系の開発者の方々と対面で議論することができてやっぱそういうところで PyConJP をきっかけに徐々にユーザーが増え始めるということでまあこうやってあの4年前にツイートしていただいたりいろいろいいきっかけがあって徐々に PyConJP のポスター発表をきっかけにユーザーが増え始めていってやっぱそうやってユーザーが増えてくると ユーザーの声を参考に機能を追加することができるようになりました。で、p y コ o n j p のポスター発表をきっかけに、想定ユーザーというのを絞って、当時2017年、18年というのは、携帯速解析といえばメカ部の時代で、Python を利用するためにはメカ部本体のインストールも必要で、やっぱりそう議論していく中で、PIP インストールだけで利用できるライブラリの重要性というのは非常に感じて、そこで、 シンプルで簡単に利用できるライブラリを目指して開発しようということで、ソーユーザーを絞って、えっと、機能を開発していきました。で、実際にやっぱりあの議論することで、既存のライブラリに足りない部分を考えて、新しい機能を追加ということで、最初 の, あの特徴で、利点のところで話したユーザー辞書の登録を簡単にできる機能というのを、えっと、ユーザーの声を参考に追加したり、あとは開発者ができる限り前処理を行わないようにするような機能。 単語列の出力をリストで取得できるようにしたり品種フィルターの機能を標準で搭載したりユニコード正品化を標準で搭載したりということを、えっと、ユーザーの声を参考に作りました。でこういった機能を追加してまたさらにもっと使ってもらいたいみたいな欲が、えっと、出てきたのでその18年翌年の PyConJP2019 のトーク発表にも参加しました。でここでは こういう表現抽出モデルを実装する方法について発表して、言語処理を取り組むきっかけとなるようなチュートリアルを作って、そこでまずは渚をインストールしてもらうきっかけというのをこの PyConJP のトーク発表で作りました。でここで渚に系列ラベリング学習機能を追加したので、渚を使うと簡単にこういう表現抽出モデルが作れますよということで、さらにあのユーザーを増やすような。 ことも行いましたで今まではそのどうやってあの何か知ってもらうかみたいな部分だったんですけれども、えっと、実際に実証の部分でもライブラリの実利用性を向上するための工夫というのも、えっと、行っていてライブラリインポート時にクラスを初期化するように設計してユーザーが各コードを1行でも減らすような工夫というのを行いましたあとできる限りモデルを最小限にするというところで NISA はニューラルネットワークであのテキストを解析するので、ニューラルネットワークを最初メモリーに載せなきゃいけない処理があって、それがちょっと時間がかかるので、精度とトレードオフを考えながら、ライブラリのインポートを少しでも高速化するということも行いました。あと、モデルを含めてオリジナルの解析器であることを強調して、メカ部の派生系ではなくて、 学習機能もあるので研究用のベースラインとしても利用できるというところでこういった実用性があるというのを、えっと、アピールしてきました。でこういったそのアピールだったり工夫による効果というのは、えっと、本当にいろいろあって PyConJP の参加による効果ということで普段言語処理を行わない開発者の方にライラリを周知することができてフィードバックを参考に新しい機能が、えっと、増えましたしそれでまた ライブラリの認知度が上がって GitHub の検索の上位にもなっ て,、えっとなってえっと、使ってもらう方がさらに増えるといういい効果が起きましたでそうやってユーザーが増えていくと開発のモチベーションも向上してやっぱり一人でもユーザーがいるとコードも慎重に書くようになりますしやっぱりこうやって誰かに使ってもらうということを行うことによって開発のモチベーションも上がって いいコードも書くような、まあ、効果がありましたでこのような、えっと、ことを行ったんですけれども、えっと、ライバリー開発において改善すべきだったことっていうのも、えっと、いろいろあってやっぱり、まあ、いいことを今までいろいろ使いやすいみたいなところを話したんですけれどもやっぱり問題点はあって解析速度がやっぱり遅いっていうところがあって改善点としては、えっと、もっともっと 処理速度を早くすすべきだったとというところがありますやっぱり実利用を想定した場合現状の解析速度では不十分だったというところがあって大規模テキストを分析する場合やっぱ待ち時間っていうのは非常にストレスになってやっぱり今の時代大規模言語モデルを利用するのでやっぱ今の時代のニーズにちょっと合ってなかったなというところは一つ改善点としてあります。えっと、1つ 検討したえっと改善策なんですけれども、の内 g のえっの処理部分を C++ で実装して、解析速度を検証してみたんですけれども、大幅な速度の改善もなく、メカブスダチパイにはえっと到底変わらず、やっぱりなんでそんなに変わらなかったかというと、やっぱり文字数分、バイディレクション LSTM で処理を行うんですけれども、やっぱ根本的に時間がかかって、ここであのグラフで表している ですけれども、えっとメカブケ素立ちの携帯素解析機に比べたらやっぱり2桁ぐらい処理速度が遅いというようなえっと問題があります。で、やっぱりこういうところでさらに。 ま、だ問題があって実利用を最優先にすべきだったというところも一つ、えっと、改善点としてあります。ナギサっていうのは大学時代の研究の延長線上でライブラリー開発というのを行っていて当時の最先端のモデルというのを使うことが目的となっていました。やっぱり携帯素解析機としてライブラリーを提供するのであれば実利用に耐える条件解析速度だったり品質のタグの処理読み情報というのが n 不足しているのでやっぱそういう 最低条件を満たしつつしっかりオリジナリティを追加すべきだったというところを改善点として考えています。であとは、でもこれ結構難しい問題で新規性と実用性のトレードオフの問題があって新しいこと新規性を取り入れつつ精度を向上したりを実現しつつメカ部並みの実用性を実現するっていうのは非常にやっぱり難しいものだと思っていてやっぱり今でもメカ部使われてますしやっぱりそういったところで なかなか新規性と実用性のトレードオフの問題があるなってえっと思いながら、やっぱり実用性が不十分であれば、それ以上ライブラリを利用するメリット付加価値っていうのが何かしら必要だったと考えています。で内装ではこの部分がやっぱりちょっと弱かったなとえっと思っていますで。あと大規模言語モデルへの対応 OK というのもあって。 現在の自然言語資料の分野ではやっぱり 大, 大規模言語モデル b ー r t だったり T5GPT2 など、えっと、を利用することが前提でやっぱどういった大規模言語モデルを選ぶかイコールトークナイザーの選択になってしまっていて大規模言語モデルを提供していないとやっぱりそもそ も, もう使ってもらえないような世界になりつつあるのでやっぱりその最先端の流れに乗り遅れてしまったっていうところは一つあの 改善すすべきだったこと で, すであとやっぱり大規模言語モデルも携帯素解析機のユースケースの一つになっていてこの東北大が提供している日本語用のバートモデルなんですけれど も, もうバートモデルも月間でハギングフェース上で 月間126万ダウンロードされていてやっぱそれだけ使われていてそこで使われているトークナイザはフガシというものなんですけどやっぱりそこで結局セットでフガシ使ってしまい使いましょうということになるのでやっぱり大規模言語モデルを提供しなければならなかったというところでナイサバートというのを作ってやっぱりちょっとでもえっとその差を埋めようということを今しています。対応のバートモデルを公開していてい えっと、ハギングフェイスであの利用可能なモデルでモデルと広大 MIT ライセンスで公開していてあとやっぱり何がこのライブラリのいいところかモデルのいいところかっていうところなんですけど文書分類モデルの作成のチュートリアルをいくつか提供していてナイスタバートモデルだけではなくて先ほどの東北大のモデルもえっと 利用できるようなチュートリアルを作っているのでやっぱそういったところでやっぱ使いやすいところを目指してまたこういうトランスフォーマーのモデルも作っていこうと思っています。で結構簡単に使えてライブラリにインポートしてテキストを定義してトークナイザーを定義してあと今回テキスト穴埋めの関数というのを実行するのでそれをトランスフォーマーのパイプラインという関数を定義してあげればあと実行することで 簡単にテキスト穴埋め問題とといううのを行うことができます今回の例だと「渚さでマスクできるモデルです」というところのマスクに入る単語を予測、えっと、しようというような、えっと、処理コードを先ほど書いたんですけど先ほどの、えっと、行数で文脈を見てここに耐える単語が使用だったり利用だったねということを簡単に で、きますで PIP インストールなぎさばあとでインストール可能なんですけれども、やっぱりなかなかここまでインストールするのも大変だと思うので、今はすごい便利で、ハッキングフェイススペースというような、えっとえっと、場所というか、あのサイトがあって、そこでインストールなしになぎさばあとを体験することができるので、まあ、ぜひ、もし時間があったら一度体験してみてください。 でえっとまあ、こういったところで言語モデルの、えっと、提供できてなかったときも少しでも補ったんですけどまだやっぱり、えっと、足りない部分改善点というのがあって開発したファーストの徹底不足というところがありますあの。Python のパッケージをインストールするためのホイールというものがあるんですけれどもそのホイールの乖離不足によりライブラリを利用できない時期だったりバージョン OS に。にあの ライブラリを利用できるバージョン OS が存在する時期があって、やっぱりあらゆる開発者が問題なくライブラリを利用できるように、Linux、MacOS、Windows のホイールをすべて提供すべきだったというところは一つ改善点として考えています。で取り組んだ 解, 析解決策なんですけど、自分でその依存ライブラリのダイ y ットっというのを報告して、今は自分でそのダイネットのホイールを自ら提供していたり、あと、 その作ったホイールというのをこれまでは手動でえっとアップロードしていたんですけど Git アクションと CI ビルドホイールスという Python のライブラリを使うことによってホイールの作成を半自動化することもできるのでえっとこういったところで開発者ファーストの徹底不足というのをえっと解決していきましたでえっとここまでがえっと改善すべきだったことでここからは開発者に選ばれるライブラリの 分析というのを行いましたでその他の言語処理ライブラリとそのなさというのを比較することによって開発者に選ばれるライブラリの特徴というのを分析しましたで今回集めた、えっと、ライブラリは日本語言語処理に特化した Python ライブラリを81件集めてきてこのこれが、えっと、上位25件ぐらいなんですけれどもえっと なぎさよりユーザー数の多いライブラリの特徴や傾向というのを分析しました。でトータルダウンロード数ではなぎさは、えっと、32万ピップインストールくらいされてるんですけれども、それより、えっと、ピップインストールの数が多いライブラリが17件ほどあるので、そのライブラリの特徴というのを分析しました。でその、えっと 分析するために日本語の言語処理に特化したプロジェクトというのをかなり大量に集めたのでそれをえっと s ー m ム Japanese NLP Resource というリポジトリに、えっと、掲載していますで全部で今308リポジトリを掲載していてライブラリ Python ライブラリだけでゃなくてコーパスだったり事前言語処理モデルも含めて日本語の言語処理の、えっと、リポジトリというのを、えっと、かなり網羅していますで動自動で えっと、リポジトリ情報を収集してきて例えば論文集のタイトルからキーワード抽出して、えっと、クエリを作って GitHub API に投げて良さそうなリポジトリを見つけてきてそれをこのリポジトリにし、えっと、追加したりあと Twitter から、えっと、GitHub の URL を含むツイートというのを自動収集してそれを えっと、ランキングすることで最新のリポジトリというのを収集して、えっと、新しいリポジトリも追加しているようなリポジトリを作っています。で こ, うこのようにして集めた、えっと、リポジトリの、えっと、あと10分ですリポジトリが、えっと、Python ライブラリーだと81件あるのでその81件のライブラリーを10月2日時点の情報というのを収集しました。そそれがその PIPI、えっと、パ, パッケージのダウンロード数ということで、これ PIP インストールの数で、あと GitHub のスター数というのも、えっと、集めました。具体的には携帯素解析機だったり、かかりき解析機、文字列追加、分分割機など、ここに81件あるんですけれども、まあ、こういった、えっと、CSV に一、えっと、つにまとめたファイルもここのリンクに貼ってあるので、えっと、ぜひ見てみてくださいで。最も利用されている言語処理ライブラリは何かと、えっと 調べたところ、えっと、総ダウンロード PIP インストールの総数というのを比較して上位10件を、えっと、調べたところ、最も利用されているライブラリーはこの JACONB というライブラリーで、文字列を、えっと、正規化するようなライブラリーが、えっと、一番使われていて、これが915万ダウンロードされていました。で他にも文字文字というえっという同様なライブラリーも上位に入っていて、 まず文字列正規化ライブラリがかなり使われているということは分かります。でその後に、携帯素解析機がえっと上位を占めているような状況です。で他にえっとその他の枠なんですけど、タイニーセグメンターていうのは、携帯素解析機ではないんですけど、単語分割をするようなライブラリで、これも上位に入っていて、あと後ほど説明する Py カカシというのも上位に入っているような状況でした。で ここで簡単に JAL コンブというのは何かというようなところを説明したいんですけれども、えっと、ひらがな、カタカナ半角、全角の相互変換を行うようなライブラリで PIP インストールでインストールすることができてあと、インポートしてあげて関数に、えっと、ひらがなのカタカナって入れたらそれをカタカナに変換してくれたりそのまた逆もできるような、えっと、ライブラリです。 でこれがなんで開発者に選ばれているかというのを理由を考えたんですけれどもこの文字列の相互変換のライブラリというのは日本語の言語処理の、えっと、言語処理必要な場面が多いにもかかわらず Python の標準ライブラリで機能がないでやっぱり多くの人が前処理として必要とする機能をしっかりライブラリ化していてやっぱりそれであの前処理必要だからじゃあコンブを使う。 でさらにシンプルで使いやすい、ピュア Python で実装されているので、インストールエラーもなくて、どういった環境でも使える、であと、リード名を見るだけで実装したい処理がかけるというところで、やっぱこういった理由から、じゃあコンブというのはまずかなり使われているということが分かります。で次に使われていたのが、メカブ Python3 で、これはメカブの Python ラッパーで、もう今、メカブも PIP インストールだけで利用できるようになっていて、 その後も簡単に実装することもできます。で、メカブ Python3 が開発者に選ばれる理由としては、やっぱり長年研究実を問わず、えっと、幅広く使われていて、日本語の言語書にデファクトスタンダードになっていて、参考資料やサンプルコードが豊富だから、やっぱりまずは使われる、あと処理速度も非常に高速なので、やっぱりメカブ使う理由になっている。であと辞書の 種類も豊富でいろんな研究機関だったり企業が辞書というのを公開しているのでやっぱり携帯素解析使うならメカブ Python3 だよねというような状況になっていますあと次にすだちパイというライブラリーも今非常に使われていてこれはワークス徳島人工知能 NLP 研究所が開発しているライブラリーで携帯素解析すだちの Python 版のライブラリーですこれも PIP インストールでインストールできて簡単にえっと利用することができます 開発者に選ばれる理由なんですけれどもスダちパイっていうのはスダちの中で複数の分割単位の切り分けることができてその必要に応じて単語の長さというのも簡単に切り替えることができますさらに企業による辞書更新もしているのでやっぱりそういったメンテナンスしっかりされてるからすだちパイ選ぼうというような理由にもなりますしあとラストによる高速化ということで 昔、スナッチパイというのは、えっと、Python で実装されていた時期があるんですけどそれはやっぱりちょっと解析速度に少し問題があったんですけどラスト実装になったらかなり速度が速くなって、まあ、そういったところでユーザーに使いやすいライブラインになっているというところが1つ選ばれている理由かと思います。あとチータラというトランスフォーマーがあと利用できる環境も提供していることは強い。 あとスペーシーという巨大なエコシステムの一部に採用していることはやっぱりスダチパイを選ぼうというような理由になるかと思いますあとパイカカシっていうのが最後何かというところなんですけどパイカカシっていうのはひらがなカタカナ漢字をローマ字に変換するライブラリでこれもピップインストールでインストールできて簡単にライブラリを利用することができますでパイカカシが開発者に選ばれる理由なんですけれども この日本語テキストをローマ字に変換するパイそのライブラリっていうのは、パイカカシ今、一強時代で、一時代でかつ日本語のローマ字変換っていうのは地味なんだけど、非常に重宝されるような機能で、やっぱこういった機能をしっかり作って提供しているっていうところは、スタッチパ イ, じゃなくパイカカシがえっと開発者に選ばれている理由かと思います。あと、本当にシンプルで使いやすいっていうのは一つ選ばれる理由かと思います。で 今までは総ダウンロード数だったんですけど1ヶ月単位でえっと最も利用されたライブラリは何かというところを比較したところ今スダチパイが非常に伸びていてこのメカウパイソン3をこの1ヶ月で超えているような状況になっているのでやっぱりこの上位10件のランキングっていうのはえっとあんまり変わらないんですけどこのスダチパイが伸びているってことはえっと1つ傾向として分かりました。 あと、その他のライブラリの利用状況なんですけれども文字列正規化、携帯素解析以外のライブラリを調査した結果その次にかかり受け解析機銀座などの利用が多くその後に極性判定器、ネガポジの、えっと分類するおセせだったり文を分割する文化付きの千切りなどが続いているような状況でした。で、 こういったえっと数字を見ていって、開発者に選ばれる言語集ライブラリの傾向は何か と, えっと一つ考えたところ、やっぱりテキストの前処理に必要となるような機能を持つライブラリーがえっと利用されている傾向が分かりました。携帯素解析だったり、文字列正規化、文字列変化のライブラリーが多く使われていて、かつそういったライブラリーは、リードミーを見るだけで簡単にインストールできてすぐできるようなライブラリー で, すです。あとやっぱり 使って今回いろいろテストした中でも処理に待ち時間なくストレスがなく利用できるライブラリーというところもありましたあと多くの人が面倒だと感じる処理を解決するようなライブラリーでやっぱり他にも今日紹介できなかったんですけどコノハというライブラリーは複数の携帯素解析器を簡単に切り替えるようなライブラリーでやっぱこういった誰もが面倒だと思う処理を解決するライブラリーは非常に多く使われているというような傾向が分かりました。 でここで最後、渚に必要だったことは何かというところを今まで説明したライブラリと比較してみると、やっぱり解析速度の改善は絶対に必要だったと思っています。やっぱり処理に待ち時間が発生して、ユーザーにストレスを与えていた、多くの人に選ばれるライブラリは使っていてストレスがやっぱり感じにくいというのがあります。他に、やっぱりユーザーファーストの徹底不足というところで、やっぱり多くの人に選ばれるライブラリっていうのは、インストールエラーが。 ないようなライブラリが多いので、しっかりやっぱりインストール環境というのも整えるべきだと思っています。あと、類似ライブラリが提供する機能は標準搭載すべきだったという。ところで、渚禁止宅の種類だったり、読み情報がその携帯解析機器としてないので、やっぱりそこで。 読み情報がなかったら携帯素解析機としては使えないよねということになるので多くの人に選ばれるライブラリというのは一つ足りな内機能がないというところもえっと分かりましたでこれからライブラリを作るのであればというところなんですけれども正直携帯素解析機の自作というのはかなりハードルが高い現状で個人開発者であればまずは便利系のライブラリ面倒のな処理を解決するような ライブラリを開発すすることとはおすすめだと思います例えばそのインポートするだけでマットプロットリブを日本語を処理するジャパナイスマットプロットリブとかすごいシンプルなんですけど非常に使われているライブラリでこういった便利系のライブラリは個人開発者でも作れるかと思いますあとはハギングフェイスの学習済みモデルの作成にはチャンスがあるというところでバートを用いた曲線判定モデルが今ハギングフェイス上で日本語のモデルで月間で84万 ダウンローードされていいいるるよううな状況でここったととろもニーズがあるかと思いますで最後に開発者に選ばれるライブに必要なことというのは何かと改めて考えると必要なことっていうのは基本的なことばかりだったということをえっと思います開発者が面倒だと感じることを解決するような機能があって誰かの役に立ち多くの人が困っていることを 解決すするような機能が必要だと思いますあと、実利用に耐える条件を十分に満たすことということで、ユーザーにストレスを与えないようにしたり、必要な機能を実装した後にオリジナリティを追加する必要があるかと考えました。あと最後に、ユーザーファーストの徹底、ユーザーを大切にしようということで、インストールやなくし、誰もがライブラリを利用できるように、リードミニューを丁寧に書く必要があるかと思いいまました以上ですすあありりががととううごござざ発表いました。 スライドに質問が上がっているようですのでいくつか質問をしたいと思います渚バートの特徴はトーカナイザーの違い以外にありますか他の日本語モデルとの性能比較があれば教えてほしいですありがとうございますえっとまず性能比較に関してなんですけれどやっぱり正直東北大のモレーの方がえっと性能はいいですなので今日はそこはちょっと言えなかったんですけれどもなので一つ違いとしては トークナイザーが投げ差であるということとあとウィキペディアの、えっと、学習データが2022年の8月のものの最新のもので学習しているというところが1つ あ, のあるのとあとは、えっと、簡単に使えるようにチュートリアルを、えっと、いろいろ準備しているというところがこれは性能の違いではないんですけどそのサポート面の差を、えっと、作り出しているというようなところは1つあります。 以上です。ありがとうございます。次の質問です。個人開発していると OS や環境の際に対応しきれないこともあります。検証はどのように行っていますか。ありがとうございます。それがえっと一つあのここでえっとお伝えできるようなえっと話で、GitHub Actions とえっと CI ビルドツールというものがあります。まあ GitHub Actions は GitHub にえっと載っているもので。 ここで説明したのは CI Build ホイールというものなんですけれどもこれ、えっと、GitHub アクションとこの CI Build ホイールを組み合わせることによって GitHub アクション上で、えっと、MacOS だったり Linux、Windows のホイールというのを自動で作ってくれるようなことができるのでやっぱりこういったライブラリーだったりあの GitHub アクションを使うことによって、えっと さまざまな環境でも使えるような、えっと。ものというのを使、作っています。ありがとうございます。次の質問です。自然語言語種類のライブラリーを個人で開発される方はどれぐらいいるのでしょうか。あ、ありがとうございます。それはすごい、あの面白い質問で。で、ここですよね。あの。今回、まず。 日本語の言語処理の話になる の, のライブラリの話になるんですけど結構いろいろリポジトリを収集した結果今週の時点で308リポジトリあってその中で Python ライブラリが81件ありましたでその中でどれぐらいの方が、えっと、開発に携わっているかというと実はこの中の81件の中では 1人で複数のライブラリーを作っている方が結構やっぱり多くいて、あとは大学とかで複数のライブラリーを提供しているというところで、まず81人以上はいなくて、かつさらにもっともっと少なくいって、体感でいうと25人ぐらいかなというようなところがおります。1人であの数多くのライブラリーを作っている方もいて、やっぱそういった方々。 が作ったライブラリーっていうのが、やっぱ非常に使われているっていうのも傾向の一つとしてありました。以上です。ありがとうございます。ご質問はスライドでお願いいたします。 何か質問はございませんでしょうか。<笑>はい、まだお時間ありますので、はい、池田さんの方でお願いいたします。な る, となるとえっと最後えっと伝えたいこととが一つあってやっぱり一つあのまあいろいろ。 今日僕があの説明したんですけれども、一つやっぱりこれからライブラリーを作るのであればというところをちょっとあの駆け足で説明してしまったので、ここをあのもう少し詳しく説明すると、やっぱり携帯解析の自作はそのハードルが高いような現状で、やっぱり今、先ほど説明したすだちがワークスで開発されていたり、あとリーガル・フォースがラストベースの えっと、言語処理ツールというのをどんどん開発しているのでやっぱそういった現状であと携帯使いすぎ作るには学習データも必要なので結構ハードルが高いような携帯使いすぎの辞職はハードルが高いような現状でやっぱり個人開発者であればやっぱりまずはその便利系のツールを作るのがおすすめだと思っていてこれっていうのは本当に誰かの困っていることを解決すればさらにそれが話題になって。 シンプルなんだけどもやっぱり多くの人に使われるツールというのも個人開発者でも十分作れるえっと可能性があると思うのでやっぱそういったユーザーが困っていることというのを整理していろいろツールを考えてみればいいかと思っていますあと最後にやっぱりそっちの路線ではなく今後渚バートを拡張していきたいなって思いがあるところはやっぱり ハギングフェイスの学習済みモデルの作成にはチャンスがあるというところでやっぱり事前学習モデルっていうのはやっぱり少ない学習データで強力なモデルの性能を出すことができるのでやっぱそういった、えっと、日本語でも、えっと、使えるようなバートのファインチューニング済みのモデルというのを世の中に提供すれば より使ってもらえるような、えっと状況が生まれる可能性があるので、個人的にはここで説明した二つが。これからライバル開発を作れるのであれば、お勧めだと考えています。ありがとうございます。他に質問がないようなので、池田さんの投稿を終了したいと思います。発表ありがとうございました。ありがとうございました。質問がある方、また。